じゃあ、今から高山陣屋じっくり見物していきたいなと思います。行ってきまーす。今からチケット買いまーす。すみません。一枚。 お願いします440円1000円でよろしいです40円やりましたお願いします行きたかったんですよありがとうございますチケットもゲットしましたあとパンフレットもいただけました中入っていきます<音声>貴重品はダメですけど何か手荷物はここで預けることができるみたいですあとで記念撮影時もいいかなここで。 お願いします高山神社、こそいらっ し, ゃいました<笑>この高山という町はですね実はあそこに見えます山がありますよね、はい、この高山、はいはい、あそこに高山城という城がございましてこのお城の城下町として作られたのが古い町並みをはじめ高山の現在観光地となっている高山の町なんですね、はいはい、でそのお城を作って高山の町の基礎を作ったのが花森という戦国大名で初代、はい、長近と申しますて長近の長は織田信長の長を い, たい 信長の続々の家臣だったんですねそれがですね信長の死後秀吉の命令を受けましてね秀吉の天下統一の機関としてこの飛騨の攻略を命じられました、はい、そしてこの飛騨の父を治めておりました美月という豪族を倒しまして城を築き6代106年間にわたってこの高山の町を作り上げていきます、はい、現在の高山の町の基本を作ったのがこの玉森さんところがですね江戸時代に入りまして五代将軍綱吉という これ勝利や悪みの蔵吉がです ね, ですね花森家の六大の頼時というお殿様を山形県出羽国三浦鋭たしのつまり膝から追い出してしまうそしてその後ですねこの高山がはじめるとするこの膝の国が徳川幕府が直接治める直角領になりますこの膝というのはかなりひどい面石を持つ岐阜県は南の方が三浦北の方が膝の国になります はい、この高山市だけで東京都と同じくらいの面積 で,、はい、ですからひだ全部になりますと東京都の倍下2倍くらいがあるのですこのひだはこの幕僚という沖縄バチの直轄地区になります ね、それ以降ですね、後ろが壊されまして、こちらに置かれましたのが、この津田の国を統治するための、ね、和牛特派のお役所、これを人営屋と申します、ここはですね、最初は大判所してお台場様が検査で来た、はい、お台場様といは、ね、大体5万億のパを持つんます、5万億の大名と同で、それは12代から軍隊に昇格。 陣屋というのは全国に六十数箇所ありましてねそれが徳川幕府の財政を支えていたわけですがこの中でも軍隊所というのは4箇所しかございませんですからまあ全国のベスト4に入った陣屋ではあるわけですね大韓軍隊というのはですね阪神部門の当時ありませんので家族を全員連れてまいりじいちゃんばあちゃん孫子女中さんまでかぶりせてそして家族はですねこのの役所建物の 生活がございまましてでですねこをされます江戸から約2週間かけて門を連ねてやってくるわけですそして大胆様到着されますとこの賃貸の前に門を、はい、横付けにしましてね門から降りて進まれるそうすると初めてこの鳥がますここはね本当にこういう貧客しか通れない、はい、そういう玄関でございますその時もね江戸から連れてきた寺石はこちらからしか入れませんので通れるのはお大胆さまだけなんでどうも今日はお大胆さまにおいす、はいはい こうういう風になってる表れますとね表面をかかりますのが「帝外波」という必勝文言です最近の人はこれ見られると真ん中に言われますけどいやいやいやいやいやい や, いやこれは実は海の波を表して寄せて返す波、はいはい、永遠に続きますね同じようにですね徳川学部の世の中永遠に続いてほしいと徳川が非常に大切にした必勝文言これはですね実は復元されたもので使いまして、ね、昭和4年実際に江戸時代にここに重ねられてあったんです 最後に回られる上が、はい、こ, これが広岡になっておりましてそちらの方にガラスケースに入れて保存されておりますまた後ほど是非ご覧いただきたいと思いますそ、はい、ちらの方はね岩絵の具という顔料を使ってますのでより鮮やかな分譲色が残っておりますねもうやあの見どころとしてこちらマムキウサんです ね,、はい、っーですね耳がありましてね、はいはいはい、あマシュオウリの向いたお魚も これのどういうところにあるかと言いますとこういうところですね投げしに打たれますね飾り花、具、はいはい、身隠しという花具がつきますが、はい、これが高山寺ならばこのウサギの衣装 で, でこれ小堀ン州という方が江戸時代に好まれた衣装だそうです、うん、で、こちらもですねこれ一番奥の間になります、うん、中枢ですね正面がね大官軍大のお席そして左右手付けて大が座るこれいずれもですねここで仕事を聞いていたのは当時の幕府の武士の身分を 当時のカリア官僚 で, すですから畳もですね高麗歴という高級な畳が使われて隣を見ますとね畳が黒紅にありますねこちら安部署名とするのはですね地悪人といいまして、はいまあ、地元採用の役人なで最初の地悪人どういう人達かというと金森のお父様が山形へ国替えになった時に残されていった金森の家臣 はい、ね、はいそ、はい、れを一括してね字薬に向けて八十数人採用いたしますですから他は私していますても武士じゃない自分は持っていませんですのでもう身分が違いますですからもうこれが畳に現れるとで、もっと進まれるとね純のない畳の出会いなんでこれは女中さんの部屋とか二宮部屋、はい、つまり使用人の部屋ですねですから上の部屋中の部屋家の部屋 畳を2。平から言うと部屋の角が分かります。では、庶民どこかというと庶民がですね。この建物に上がることさえ許されないこれがやはり工事のお役人と庶民の関係ですね。のこの土間までね。お役所さんとか庶民の代表が集まって、役人にいろんなお願い事をします。役人役人からメールを これ、北のシラスって言いうんもこれ、民事のシラス。これ、刑事の、はい、刑事事件のシラスなんですね。また、裏に入る手前にございます。当時のおシラス。これ、あの、本当にね、当時はそれこそ仮想研とかありませんからね。自白は非常に重んじられる。ですから、脅したりとか、たたいたりとか、ねはい、そんな道具が置いてあるおシラス。最後の方にございますので、お電話ください。私の案内、ここまでしかできません。ありがとうございます。はい、というわけで、ボランティアガイドの方による、高山神社の、 を受けていざ僕のペースで妹男子馬シンのペースで高山陣やぐるりと回っていきたいなと思います今の時期は咲いてはないですけど一応外には降りないでくださいというこでここが町組頭詰めしょ町しより詰めしょ うん、進めう普通にこことそことここで身分によって待たされる人間が違うとなるほどそ閉とじば幕府に提出する文書等をそうです高山陣屋の順路案内図こんな風になってますさっき民事のお知らせの場あと長ズズリ場見て回りました現在地がここです順番に回りながら見ていきたいと思います 昔はこんんなな風になってたんですね高山は幕府の直轄領自役人の出勤物がここ侍の身分をもらってなかったから本当にこういう簡素なところから出たんですね湯飲み書休憩所マッコウサギの首隠しこんな風になってたんですね かてお茶をを入れるたためめのの台所、湯沸すすもありますこの物入れはおそらくこういった食器とかも入れてたんでしょうでここには囲炉裏がありますこのカーペットもおしゃれですよマッコウサギがこうやってプリントされてる順路にて進みましょう ちなみに一応ねマナーを守ってさえいれば撮影 OK だそうです高山陣屋のナイ部動画の撮影も OK なんだそうですあれは何でしょうね手手付手台の役宅跡ここに陣屋の中に入れないけれどもここで仕事をしていた人たちの住まいがあったっていうことでしょうね ここに注意書きがあります滑るので気をつけてじゃあ滑らないようにゆっくり行きましょう何か見えてきましたよここは何だろうなんかここの簡素ですけど松とかがあったりしますね、まあ、ここも降りないでくださいっていうなってますここがティお客さんをお待たせした接待した部屋ということで 順路薬宅台所こっち側みたいなんで行っていきまーすさっき好敷から見てたのがここですね絵が飾ってあって中ノ口薬宅への出入り口がここだったみたいです 園日差し高山は確かに雪国だから雪が入り込まないための日差しが必要だったでここが4人部屋文代の秘書の部屋役立のスキなどこういう感じになってます改めて中の口ちょっと遠目から押すとこんな風になっていきますこの順路で間違いにないですね ここは女中部屋女中さんたちが生活する部屋でしたちゃんと色炉もありますそこにあるのは多分化粧箱かな化粧箱だと思うんですけど<音楽>えー、下台どころ そして向こうが土間、まあ、当時使われていた食器類なども展示されていますもら台所こんな感じになってたんすねそしてここが台所飯炊き用の窯なんかも当時のままかなもしかしたら再現されてるのかもしれない残ってたらわ か, からないですけど台所こんな感じであります 森台当時の食器類がこうやって保存されてるわけですねお筆高槻天目台あもう広だ結構サクサクと回れちゃいますよお庭がこんな感じあれが勝手土蔵役人が使用するものを保管している場所次の間お客の控え室 ここで待ってたんですねお今ここが軍隊の日常の生活場所としてこれが茶室ちゃんとあそこに茶の湯を沸かすための色が隠してあります向ここにはお花が生け て, てありますねああお庭が綺麗こんな庭を見ながら生活してたんですね昔の軍隊という一番偉いお役人さんは 川なるほどここからお客さんが部屋に入ったということでこういうなんか川みたいな水が流れるところを作ってあるのはちょっとすてだなって思うんですね5月にオンオク奥型のお部屋なるほど長持ちあー時代劇とかによく出てくる。 こ, ここがミですちなみに関係者以外2階は上がりませんので見るだけです上がらないでくださいここが当時の今休憩する場所ということなんですね まあ今青々とした葉っぱですけど秋になったらこのもめじ本当にうっとりするぐらいパクソなるんだろうな。 持って歩いてきてここまで来ましたもう折り返しです見てください縁側に沿って長く伸びてますここから先はいろいろとこうまた別の仮のローの跡とかいろいろあるみたいですね折りはしませんけどここで少しぼーっと眺めてみますか 庭の向かいい側広間になっていました書院ともいって儀式会談講釈等が行われた広さ49畳こんな感じまあかなり広いですよこうちは死者の死者の控え室内名を伝える時などにも 利用されたえ、技術は15条こういうところに籠を置いてたんですね。向こう側に民事の方のお知らす吟味所ありましたけど、こっちは刑事事件などを裁くお知らせだったんですね。ここに説明ありますけど。 先ほどガイドの方から説明ありましたけど、こんな風にね、当時の拷問の方法が書いてあります。いやー、生々しい。ほんで、攻め台とかこんな感じで残ってますよ。攻め台と抱き石。いやー、石は抱きたくないな。囚人籠も残ってますし、壁にかけてあるのが大木尻。これでバシバシバシバシ、罪人を叩いてたって、こういうことですね。早く自白してもらうようにと 見に行くわけけなんですけどここも長い廊下だなここもやっぱり滑りやすいから注意が必要ですねなるほどここから先展示物の写真撮影は可能なんですけども動画撮影の方は禁止になってますので一旦ここで動画の撮影は止めたいと思います資料館の中全て見て回りました いや飛騨高山にもねいろんなこう深い深い歴史があって最初にね明治維新が起きて最初に入ってきた飛騨国取締りの竹村勘三郎彼は結局1ヶ月と高山にいなかったそうですしその後あの継いだ初代高山県 知事もわずか1年でね庶民による暴動によって職を失い29歳の若さで亡くなったということらしいんですよ悲しいこともありつつそういうことの積み重ねが結局今に繋がってるんだなって思いました南に このベンチ、岐阜県産のカンバス材を使っているそうです。これは落ち着けるそうですね。どうやらこれで高山陣やぐるいと巡ることができたようですね。 じっくり見てきました後で、まあ、今ちょっと隠れちゃってますけどピリ辛味噌お酒と一緒にいただきますまだ今日一日は高山いるのでありがとうございます今回の動画いかがだったでしょうかもしよかったらコメント高評価チャンネル登録お願いします最後ままで見てていいいたただいてありがとうございました